はい、なさん、こんにちは。えー、今回はですね、あのー、久々にちょっと、マインクラフトやっていこうかなと思います。なぜ急にマインクラフトかと。まあ、ちょっとね、まあ、最近ネタがなくなってきたんで、ちょっとマインクラフト、ほの、まあ、ちょっとサバイバル、今回、からちょっとやっていこうかなと思います。まあ、ちょっと初めての、サバイバル実況なんで、多分、めっちゃ、あのー、まあ、無知識のとこあると思いますが、はい。 ということで、まあ、やっていきましょうか、早速。シングルプレイ。ちょっと、まあ、ここら辺は大体、ま、あ見せられないものばかりですね。じゃあ新規ワールド作成していきましょう。まあ、ちょっとね、この、ま、あ、サバイバルといえばやっぱり、シリーズ名ですよね。やっぱり、ワールド名といったら。なので、イエスファッキンクラフトいや、ダメだね、そういうのはダメだよね。ちゃんと、ちゃんとした名前にしましょう。まあ、やっぱりここは、 アホみたいや、マインクラフト。それ、マインクラフトが、あの、アホみたいなもんじゃねえか。はい、変えました。はい、アホみたいなペルクラフトもこれでいいでしょう。うん、はい。ワールド設定は、まあ、特には、まあ、いいじゃない。まあ、チートは、まあ、オンにしときましょう。これぐらいでいいかな。まあ、ボーナスチェストは、まあ、オフでいきましょう。はい。完全、完全1からのスタートです。っていうことで、やっていきましょう。いや、楽しみだね。 からまあ、シリーズ化していくとおっあロードされましたね早速おっ、まあ、結構まあ、だいぶ空が綺麗ですね、うん、おおんか良さそうなことこ、ね、さてまあ始まりは木の上からですねはいはいはいはい、はい、おなんか湖がありますね ここにダイブしろってことかなバンジージャーンさっさまあ、マイクラのね、基本といえばやっぱり木を切ることですよね。はい、まあ、こうやって木を切っていきますね。はいはい、あどうやらこ、あ、この木は無、あの、まあ、でも無敵かと思ったらね、なんかちょっとラグがあります。 なんででしょうかね多分これね、僕のちょっとマインクラフトが多分覚えだけだと思うんですけど、はい、取りましたね。お、なんか、なんかあそこに家畜がいますね。ちょっと、この家畜を、おお何やお前。やる気なさそうな顔して。あ、なんかキノコある。<笑>あれこれ。 ベリティングだけ取っとくか。ベリティングだけ。ちょっとまあ、これ非常食ってことで、まあ、これ食ったらね、ちょっとなんか幻覚作用が見えるらしいんですよね。なんかマリオのあれみたいとりあえずちょっと、まあ、クラフトしてコこうか。うん、はい。まあ、とりあえず、木材48個ゲット。まあ、とりあえず、まずは拠点を作らないといけないな。あ、でもそのまま今作業台から作ろう。うん、まあ、作業台やっぱ、普通ですかね。 ツールでも作りますかーんとまずは、えー、棒を作りましてう ん, んで作業台で作業台を作っちゃったんかな認知症か俺も年だからな、うん、仕方ないわとりあえず棒を作ってでは、まあまあ、斧でいくかとりあえず斧必要でで、ツルハシにしようはでいでつるはしでこれだけでまあ大体はできるとちょっと持っていきましょうか はい、まあそうそうこういうねあの取れないとこもこうやってブロック置いていって取るのがね一番効率がいいんですよこういうのをやらんとねちょっと、まあ、大体ね、まあ、あの頭の悪い2歳児と思われるので皆さん気をつけましょうあそれ俺だったわ取れへんな、まあ、こうやってねあの作業台も使っていくと、はい、取れないとこはまあ作業台でまあ何でも解決してくれますちなみに作業台はあの まあ、たくさん作らないようにしておきましょう。やべえ、作業台で作業台作っちまったーそういえばね、サバイバルで一番重要なものって何か皆さん知ってますね。それはね、食料ですよ。まあ、食料がないとやっぱ生きていきませんよね。やっぱり。あの、リアルでもそうですし。やっぱちょっと食料も必要な、ちょっと食料も取りたいですね。食料どこに行けば 食食料料も探しいいかかんんととななきつらねねあれこんなとこに牛がいるよ君食料だ、ね、殺します今のはちょっと動物愛護団体にちょっとまあ消されるのでちょっとやめておきますちょっとねます、あ、仕方ないんですよねまあこういうまあ、これがちょっとサバイバルですから仕方ありませんほんとにかわいそうだと思うのはねわかりますその気持ちただねこうしないと生きていけないんですかわいそうですけど ちなみに、牛の場合は多分ね、多分セーフだと思うんで、多分大丈夫でーあー、どっから移動すっかな。あ、そうだ。石も取っておこう。あ、石炭ですねこれ一番大事ですね。こいつがないと、あのー、肉焼けません。これ重要ですから。ちょっとこいつがちょっと一番重要なんで取っておきましょう。ちなみに木のツルハシのも取れまーす。まあでもね、 スピード遅いんで、あんまり効率は良くないですね。まあ多分ね、あのー、一番効率の良 い, いね、ツルハシです、あの、まあ、まあ、一番手っ取り早く、効率の良い取り方まで今回ちょっと紹介しますね。はい。まず、えー、このスキサンのでにります。それでね、えー、腰を叩きます。そしたらね、なんと、はい、こんな感じでね、あの、全部取れまーす。 ゾンビの声聞こえるけどまあ気のせいか、まあ、とりあえず鉄を取っていみましたらまあもう火きれるからね、まあ、ゾンビの声聞こえてもおかしくないですよあっあなんか村あるわなんかゾンビ来たけど村あるやん村村村のとこにあちょちょっあっちょちょああ危ない危ない危な い, いやモンスターに襲われてます ちょ危なっ<笑>やばいやばいやばいやばいやばいやばいモンスター三枚寿司三枚あい行きました村まで逃げてきましたちょっと居候させてもらおうこんにちは何やお前らやる気なそうな顔してっちみんな や, やべえな 出たらモンスターだらけよチェスト作るかはいチェストんボタン作れるねチェスト、まあ、何入れとこかな、まあ、あこれ全部入れうでちょっとこ、ね、ベッド作りたいんでちょっと、まあ、羊をちょっとかわせそうだけどやっちゃいますこれで大丈夫やろでベッドを作れましたねじゃあ寝ましょう おやはようございますみー朝ですね朝起きたら外はモンスターだらけあちょちょ危ない危ない先輩が来てるよまあ大体ここら辺で爆発させましょうかレッツゴーとりあえず村来たんであっ火事あるやん火事屋寄ってこう火事屋お邪魔しまーすおぉ鉄剣あるやん 鉄の鶴橋とか、いろいろあるね。必要なもんしかないはい。なんか鉄鶴橋1個ありますけどあ。いるんかな、これ。1個だけで十分やと思うけど、まあ。とりあえずちょっと、まあ、移動すっか。この村とはおさらばや。家作くんだよ。どこにしよっかな、まあ。なるべくあれだな。なんか草原っぽいところとか。そういうところがいいな。 いい場所がねえな大体、まあ、いいここら辺に作るいやじゃあなあこっちじゃねえなもうちょっと別のとこだな あ, あでもここら辺とかいいなここら辺にするか、まあ、ここら辺を一気にまあちょっと回ってみたいにしていく感じかないいねこれまあじゃあここら辺にしますかまず、あ、まあでもなんかなああの浮いてる感じの絵にしたいな ボダンハウス的な感じまずちょっとこうやってねまあ柱まあ家に家のまあ支柱っていうかそんな感じなものこうやって置いてって、まあ、こんぐらいかなでかさは、まあ、こういう感じでまあどんどんまあなんか高く積み上げていく感じがいいかなでそしたらまあまず を作っていきますとちょっとフェンスを作りたいね。あ、気が足りないんでちょっとまあ材料を取りに行きましょう。 まあ、高さは今のところこんなかなもうちょっと高くしてはい、まあ、こんな感じだねでそしたらこんぐらいあればいいかでそしたらどこに置こうかなどこから入るかなんてう まあこんなまいこるトラブルもありますけ、ね あとはこれを地面引いていくだけですねまあ大方にまあ出来上がりましたねはい地面はまあいい感じでまあとりあえず柱は原木にしましたまあ支の部分はまあこういう作業台組んでなんとかしまーす、まあ、あとはねちょっとじあのーあとは壁とかも作ってね天井も作ってやりつければ完成ですかねはいということで今回はねここら辺にしたいと思います あね、ちょっとサバイバルパワード1にしてだいぶ進行できたかなと思いますよかったら高評価チャンネル登録そしてねツイッターなどもやっておりますのでぜひぜひ概要欄からフォローお願いしますということでシュッ